おめでとうございます。ミニゴロろです。今年もよろしくお願い申し上げます。今年はネズみ年だ。映画アキラは2020年の東京オリンピック会場。アキラの封印のくがそこにあったのは。 明けおめことよろ今年はやりたいことやるぞ今年はいい年にするぞ。 私は、オリンピックだ。